よかっと<笑> 誰だーお前はホビトその名で呼びたいのであれば好きに呼べばいい俺には何の意味もない間違いない生きて いたのか生きていたならなぜ今までこれから消える世界のことなどに興味はないこっちは楽しそうだなオビートこいつはマダーだどうしたかって消えてんださあ 恐ら無事ではあるまいな呪因の鎖を巻くよりも早く私のところへ影たちは私ならまだ救えるはいすぐに体をくっつけて違う私の半身は後も る焦ったなオビト時を見計らいリンネ天の術で俺はよみがえるそういう手はずだったはずだその術で里の者と ど, どいつもこいつもまあいい今からでも遅くはない七人目のペイン 長との利用しようとしてたのか。奴は裏切った。下道を輪廻転生の術。長との動力は生死を司る術。打ち破害し。どうしておめ前ぞ。俺が八尾と九尾をやる。おびとお前はこいつらをやれ。何させるか。 手加減はできんぞかつて俺のキュウビを縛り上げた柱間の木竜だあの血の野郎キュウビのキシャクを捨てやる この世界で生きながらえた忍びはみなクズになる。 俺たちがいい例だかかしこれが現実だ託した側も託された側もお前までそうなる必要はないだろうおめえらムカつきすぎてだから代わりに俺のことを一つ教えておくこの世界のクズを生むわからは皆逃れることはできない だから俺はこの世界を作り変える俺の仲間は絶対殺しはしねえ今の俺にできることは今のナルトを守ることだ俺も同じくの限界の癖しやがってこの葉はどいつも強がりばっかだ シャリンガン頼みのライチ キ, キスケロンナルト敵の黙と縛りは初代ホカゲノと同じだ美獣の力を縛る力があるぜ<タッ>そろそろ銃医の方もやべえなオビトってのはあっちに任せんだもう行けつぃエローちゃんに挟ん 復活する前に重鎮に吹き飛ばすありっかけためろ ずかごに入ってろ悲しい《一緒だ!》確かにカカシ先生を何とかしねえとシャリンガーも使いすぎでバッテバテになってるしもう吸い込まれたら。 じゃあもちろんいつでもムリで出てこられるコカ先生終わったのか あ, あこの世界がなや っ, てやったんだよバラ野郎この野郎、うん、よっしゃー 十尾の力を抑えられる時間はあまりないと思った方がいいマダラは物理攻撃以外効かない十尾のも頃合いのようだそれにはまず。 暇があるならジャクラを練っておけ本部からの作戦を受けてすぐ動けるように準備しろ二人を狙うどころではないぞそれでもあれを止めなければ俺たちは皆終わる肩の骨が外れやがったなそろそろ準備のコントロールが難しくなる近角だろ命だろダメだカムイじゃ間に合わない 四角さん、一旦切りますどうしたこれは、信じられるこの状態の準備がどれほどの力か、確かめてみたくはないか 最後の仕事だ。戦場のみんなと繋げてくれ10尾を止める策があるここか資格どうするやるべきことをやるだけだこれで連合の頭は潰したまあ、基本だな